どうも辰巳イノビッチです、えー、結構久しぶりの動画になるんですけれども最近は、えー、テレワーク家でこうずっと過ごしてこう家のパソコンとかを使ってずっとテレワークをしてます、えー、全然会社の人とかと会ってないので、まあ、転職したんですけど全然 一回もっっててなないといととう謎の状況となっております、まああのそれはさとき、えー、今日は、えー、久しぶりに、えー、なんか動画作ろうかなと思ったんで、えー、結構、えー、この限定版のこのゴジラのバーニングゴジラの貯金箱の動画上げてる人少なかったんでこっちを上げてみようかなと思いますはいじゃあ開けてみましょう 表面はバーニングゴジラとなっておりますでえー、中にはほ赤いゴジラがいますでオン豆腐でここがバ 電池入れるやつで、ここが。あれか。お金を取り出すところですね。<笑>炭酸電池です。よし。入れたんで。えー、貯金箱とか。<笑>あんま。金貯めないんだよな。小銭。 結構、外国の小銭とかいっぱいあるから入れ置き場所困ってたんでこれを使おうかなうんうんうんうんよしお金をあげようかお金ですよ1円からいこう1円だったらどうなんだろう話ね1円だよ10円は えどういうこと？おおお結局今ここプッシュしたら動いたな何だろう重くないといけないのかな10円あじゃあ100円あれ なんだこれあのー、結局はここになんか圧がかかって重くならないと持ってかないのかもあ押した押した押したハローあ持ってった<笑>いっぱいのけよう お、お、お、どうしますのっけすぎるかなこれ絶対ダメだよこれあなるほどね<笑><笑>あの。 普通にお金を入れたいんだけど、これ毎回やんなくちゃいけないのこれ。はい。おおお、来ちゃう来ちゃう来ちゃう来ちゃう。いやー、これ微妙。 お金をこう取り出す時は、まあ、コインとかでこうやってここはめてはぎゅうってやったらおっ開くのでそこから取り出しましょうか、えー、全部出た ?OK なるほどねで終わったらこう元に戻すってな感じでした。ということで今日はこの「バーニング・ゴジラ・バンク」をちょっとデビューしてみました。 ゴジラが赤いってだ け, なんですけどまあ、あと、あ、ここか、ここが、あの、バーニングゴジラになったってだけなんですけど、なんか、でも、個人的には赤いゴジラの方が好きなんで、えもっと作ってほしいですね、これ。なんか、そんなに高くないし、可愛 い, いし、斬新でいいんじゃないですか。ご視聴いただき、ありがとうございました。 ネーバーク。